映えますね、うん、やっぱ晴れると曇りの時と違う、ね、ちょっと距離あるのかな140で登りで飛ばんあんやんで140ンカーで捕まりたくなるいけど狙うのが強いですよね<笑> え, え ほ、うんとじゃないの ーって140、150ぐらいで<笑>う<ま> い, <笑>いい。バンカーにバンカーも見せましょう。<笑>見せてやりましょう。バンカーに入ったって見せてやりましょう。あとで行きます。失頑張れ。失礼失礼失礼。頑張れ頑張れ。おお。残り20ラスよ29。今で29。ね<笑> なんかもっとあるような感じですけど、ね、3035ぐらいありそうな気がするけど手前が20って書いて言ってますどう思いますマリコえ全然45ぐらいあるそうだよねこれおかしいな、ね、ライトだよ今レフトのままじゃないで、L、なんでんでいつ L にしたのか知らん最初は L だったんだけどその場所によって左右しちゃうからそうなのと思うよじゃあこれ毎回毎回変えなきゃいけないんか ピッチングも持ってるんで。こんな時のために。え、なんでした、ごめん、もう一回言って。四十七。四十六。四十五六。よし、いい感じ。ナイスうん、イスこぼれたかな。よしよし。 はいる。えーちゃ 来なくすご い, い, い, い。<笑>怖い怖い怖い怖い怖いいい あ, あよかったよかったオッケーですマイうんっっこねカのるもあいやいわ。 あ、ここで入れないと。<笑>ラボピンそう。チキッたー。チキッたー。クラブだから、本当にトレードされてる。<笑>トレードされてる。<笑><笑>トレードしてな あ, <笑>あれ、気づいたらアプローチとかなくなってるかもしれないですけど、<笑>これいいなーなんす、<笑>こう入れられちゃって<笑>。<笑><笑><笑><笑> <笑>じゃあちょっとあの時間があるんで森ちゃんとのレッスンのラウンドレッスンの時の、はい、コースのところのコメントをちょっとまりかちゃんに読んでもらってお願いします、ね、でちょっとまあみゆちゃんがあのお返事するっていう感じで、はい。わかりましたはい、はい コメント、えしんいちさんしんいちさん、ありがとうございます出ました、新州吉野電機のカンザシティああカンザシティ、はい代表者なので取引したこともあるな新州人なので当然待ってる当然ですかね 当, 当然当然持って る, ってる 当, 然<笑>当然持ってるえー、あー、長野なんですね長野で有名なんですね、うん、すごい、私もプライベートで使いましたかかいい今日は 今日も使います<笑>絶対使う気ないよね使う気ありますなん で, で使わないの可愛いじゃないですか、あれ結構なんか、いっぱいもらってなんか、花束みたいな感じになって、えー、<笑>で、こうやって髪にもつけながらってそ う, そう、それそれ可愛いの結構見たことありますよねある、結構つけてる頭に刺してる人多いよね ラビットチェーンさん。はい、ラビットチェーンさん。ナイスショット。ありがとうございます。<笑>どっかの私のナイトショット。あったんだ。<笑><笑><笑>どっど の, のナイトショット？ありがとうございます。<笑>いつも嬉しいな。ドンマイとか言ってくるかもしれない、ね。<笑>やばい。<笑><笑>じゃあ二個目の動画のやつですかね。はい。ひろっち月島さんから。ひろっちさん。アレちゃんの笑顔と笑い声、いつ見ても癒されるわ。 できてます。なんか森さん、森大先生の笑顔、めっちゃキュートですよね。うん、森、うん、ちゃん笑顔はすごいよね。<笑>うん、癒されます。後ろ守護神です。私の確かに、うん、後ろからこう声が聞こえると安心します。うん、うん、う, うん、うん、確かに。はい、はい。ワークスゴルフさん、お疲れ様でした。って思って来てます。ありがとうございます。お疲れ様です。<笑><笑> まこまたラビットチェーンさんから、はい、ナイスショット<笑>ありがとうございますいつもありがとうございま す, ますはいえー、っと三つ目の動画ですかね。<笑>うん あいつジェイン、<笑><笑>あ、ちょっありがとうございます。ありがとうございます。そんなにあるかな<笑><笑>いやいや。いいところを、いいところを見てくれる方だから、ま、<笑>人の、す人のいいところを見てくれる方。<笑>皆さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。 すごいね。あの打ち下ろし打ち上げじゃなくて、今度なんかすごい傾斜が出てきたんだけど、ね。<笑>何やってますね。<笑>ね<笑>なんか三十度ぐらいなんかこうさ。ウェが。だってまっすぐ飛んでもどこついてももうあれじゃん。そうですね。傾斜じゃない。ね。おお、内緒。まっすぐ。すげえ飛んでる。撃てます。めちゃ飛ぶ。こいな感じで撃れました。打ったー。 いいなすごいナイスうん。ーん頑張れコロコロあ大丈夫そうリック コ, ロコロありそうですうん<笑>もうまだウッドで よよよしよしイスよしよしううううんんんん大丈夫ですあうわ周りかう わ, うわどんどん戻ってきてきるしむずあーえこれ何のうわいー、うん、短いか。 今9番だだっったんんですすよねうーんねねいい ま, だ止まってなごコロコロコロコロ。 <笑>降っちゃった。の戻ったししままりました<笑>うん いいじゃんなんとか超えました超え た, <笑><笑> 超, えた超えて喜んでいやいやこのい車を超いたという意味ですね決してグリーンが超えて喜んでるわけいややいいやいいややいいややいやいやいやいやいやいやいやいや 結構うまくやった言えました。 そうはい、くそーしかし本当に打ち押しばっかりです、ね、そうやばい打ち押しマジで分かんないもんね見て分かんないもん。うんーだ大丈夫多分ひ左の。 フェアウェイ端だと思う3面8 15帰ろあるかな気やすいですねまだまだ距離あるのでウッドで行きますうん なんとか駆けに登りましたばいあーなんか珍しい葉っぱが落ちた<笑>いやと<笑><笑>んですよね。 あー狙いづらいっすね狙いづらいっていうか狙えないっていう感じですかね高さい<笑><笑><笑><笑><笑><笑>何が怖かっ 遊ばれてるねグリーンにいい、えー、頑張っ た, ー<笑>頑張ったうーん。 あー行っちゃった。全然まっすぐですね。強かったからか。なんか止めちゃう全然。おー。惜しい。やっでオッケーです。おはようございます。ですうわー。うーんオッケーです。はい。